イノシシに飛しろいすげーハワイ白い砂コバルトブルーの海〜それとダイヤモンドヘッドウォーウォーウォーウォーウォーれ。ォーウォ あ風が気持ちいいなあれがダイヤモンドヘッドか<笑>いいなああれがダイヤモンドヘッドの灯台か映えるわ<笑>うんなんかお腹痛いなパンケーキ当たったかな<笑>はあハワイ楽しいなここハワイの住宅街かう 道が奥まで続いてるよービューティフォーインスタ映えるわふわりも一枚写真撮っとこうパシャおこれはかの有名なハワイ歴代唯一の女王かなかっけーこれがカメハメハ大王像かあ強者の気配 きお思い出したふわりは宇宙最強になるんだったハワイかんこしてる場合じゃない思い出させてくれてありがとう感謝を込めてまずは太陽。お前を倒すふわりチャンネル<笑>強いふわりでは勝てないかもしれないさすがカメハメハ 太陽。ふわり。お父さん。お前はまだ力の全部出し切っていない。爆破させろ。力。はい。お父さん。ふわりチャンネル。ただいまー。いやー。だいぶ焼けちゃったなー。いやー、さすが太陽。強敵だったー。 では、音歌生の諸君、チャンネル登録をして、次の稽古に備えるように。えあの人大王じゃないの